皆さんこんにちは、荻上樹です。今日紹介する本はこちら、エリザベス・ブレイクの最小の結婚っていう本です。この本ですね、僕が 2019年に読んだ本の中でのベストの一冊でしたどういった本なのかというとこのエリザベス・ブレイクさん、えー、フェミニストで、えー、LGBT 哲学者というような書きを名乗っている方で倫理学者の方でもありますこの方が提唱している最小の結婚という概念を説明している本なんですねそもそも現在の結婚制度はどうなっているのかというと排他的で永続的でなおかつ男女に限られた そういったようなその関係性というものが結婚に開かれている状況になっていますなので今の結婚をめぐる運動社会運動の中では同性愛者も結婚に入れようとかあるいは現在の制度をより開くことによって選択で夫婦別姓にしようというのはそうした議論が行われていますこういった議論には僕自身も賛成です一方で現在の結婚制度はそれでもあるメンバーシップを満たした人にしか 広げられていない概念でありそのルールを守らなければ結婚はしてはならないということになってるんですねそれは同性婚が認められようが選択的夫婦別姓が認められるようが変わらないということになりますでこのエリザベス・ブレイクの議論は結婚制度そのものをどこまで広げられるのかという話をすることと結婚にまつわるさまざまな概念が多くの人たちを苦しめているじゃないかということも説明するんですね例えば結婚というのは排他的である 要はそのカップルが1対1で行うものであるそしてその結婚というものを中心的に位置づけるということまで約束される結婚を中心的にするというのはどういうことかいい悪いは別として仕事よりも家庭を重視しよう とというようよなことが言われたりするあるいは友情よりも恋愛をとるということが自明視されたりするそうするとどういったことが起こるのかエリザベス・ブレイクが指摘しているので面白いのか女性同士の絆というものを奪ってしまうというふうに言ってるんですね実際この社会では男性よりも女性の方が仕事にアクセスするそのルートが少なかったりします実際に就業している女性の数の方が少なかったりする一方で、えー、家庭の方を他の友情などよりも尊重しよう それを中心とととこうといういい風潮が高まっていたりすると例えば友達と遊びに行くよりも育児をしなさい友達と遊びに行くよりもパートナーを大事にしなさいとい う, うに言われたりするんですねそういうような風潮がある種の連帯をま損なってしまうということになるとなると現在の結婚制度では 同性愛者であるとか、あるいは複数愛者であるとか、そうした方のみが排除されているだけではなくて、例えば友情というものが排除されてしまう。あるいはさまざまなシェアハウスなどのアーバンライフと言いますか、アーバンビリッジ、アーバンコミュニティ、そうしたものが排除されてしまう。あるいはその他さまざまな生活の在り方、多様性というものが損なわれてしまうということになっているんですね。どのようにして私たちはそうした結婚制度や価値観から自由を獲得することができるのか。その 一つのアイディアというのが最小の結婚というものなんです。要は現在の結婚制度に課せられている様々な義務というものを最も最小なものにする。最も最小なものは何か。僕の理解ではそれはケアをし合う関係ということになります。他の時間をどう取ろうが、 あるいは育児にどう関わろうが、あるいは外でどんな仕事をしようが、恋愛をしようが、友情を築こうが、それはそれで、そのパートナーごとに決めていくものだと。ただし、お互いに困った時や生活の様々な場面で、ケアをし合うという関係のみに同意をする。それ以外の部分は、パートナー同士で、それぞれが合意をし合って作り上げていくというふうな、そうしたな格好を提唱しているわけです。そうした最初の結婚という本、これはおそらく非常にセンセーショナルな本ですし、この概念というものが、実際に制度化されるまでは、 おそらく、えー、10年20年では済まされないというふうに思いますただこうしたような議論を行うことによってそもそも人とつながるというのはどういうことなのかそうした本質的なところまで考えさせれるそんな一冊なので非常にビビットかつ刺激的な一冊でした皆さんもぜひ読んでみてください最小の結婚という本です小木部知紀でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです